はい、朝の見回り、行ってきますあ今日は気温は17度天気は晴れおはようございますおはようございます はい。あ。すっかり桜の葉っぱが出てきましたね。あの葉桜。葉桜葉桜。はい、これからはキムシの季節ですね。ああ。いですね。<笑>桜につくケムシはまだなんか可愛げがない。ないない。え、茶色じゃん。茶色?。え、白くないですか。ゼロ。なんかさ、あの緑っぽい胴体に白い毛が生えてる。アメリカ、白い人。 名前知ってんだ。え、もう毎年実家の前に現れるから覚えました。<笑>ねえ、だちゃんも好き。珍しく鈴葉が今日朝からここにいるんです。おはよう。おはよう、鈴葉。今日も可愛 い, い。鈴葉のの首が大好きなんですよね。首。 えー、も う, こうし白くてふわふわで親木みたいですっていやー、あのー、なかなかちょっと触らせてもらえないんですけど触るのが夢うんうんあどうするかはいいきますかに、ね、入ってるよ、ね、<笑>うん いや、ピンマイン入ってるよね、かもって入ってると思う待ってこっちかなおはようあ、はい、みんなおはよう、はい、卵取っといてくれてます、ね、いはい、朝はこんな感じで シルバーさんが取っておいてくれてるんです。はい、卵。うん。まあ両サイドにあるんだね。そう。ここ二十三番珍しいですね。最近あんまり。なかった。こんな感じです。 はい。は、う、い、ん。よいしょ。しっかり三段切って<笑>、うん。はい。はい。 ちゃんとご飯食べてる、ね、やっぱり自転車に反応してみんな走っていくねああ向こうによし行きますか今日のお掃除も取れそうだねそうねお掃除はまた別で取るでねもちろんしまった三脚を取りに行けば よえどこまで取るんだっけ<笑>どこまで取るか一 周, 一周回りご挨拶をするとこ<笑>もあ、ね、青空で気持ちいいですよねえ青空でこういう日は気持ちいいよね、うん こういう日がテニスがいいああ、おはようございますおはようでますでも今日大風が吹くらしいへえー。うんいるからマジでやめろ旅行中ぐらいは晴れてて、<笑>なんか実さ 押す。そうだね、ちょっと近いね。乗れそう。待って。ここは。行ってくれたかな。うんうん。よいしょ。はい、自転車と一緒に走ってます。 すごいみんな来たね。こんな感じがミニチュアりで す,、ね、ですね。はい、朝の見回りでした。はい。